あなたは暗記力の力でサッカーや野球が上手くなると思いますかもちろん上手くなるはずがないのです。体を動かすスポーツは筋肉を動かし呼吸の仕方のトレーニングが必要なのです。暗記力では 上手にならないのです暗記力では無理なのです英会話を覚えるのも同じです英会話は物を噛む口の動きで口の筋肉を動かし呼吸の仕方で言葉を覚えていくのです言葉を覚えるためには 口の筋肉を動かし舌の筋肉を動かし息を吸う息を吐く腹式呼吸の仕方で横隔膜筋を上下に動かし脳が覚えているのですこのトレーニングは朝昼晩の食事の時 アメリカ人が物を噛む噛み方で食事をしアメリカ人が水を飲む飲み方でジュースやコーヒーを飲むのですこの食事をするときに動かす歯の動き口の動き舌の動きを腹式呼吸の仕方で覚え英語の音を聞き取れ 英語の音をネイティブの音で話せるようになるのです。